みんなお箸パスタだよーどうも二日酔いでちょっとグロッキーな箸でございまーす今日はねおたぬき工事7階でユーチューバー交流会ということで、えー、ちょっとお声がいただいてねおたぬき工事7丁目にやってきましたおたぬき工事のね唯一昭和の香りをまだ残しているといっても過言ではない7丁目でございますけれども こちらにね札幌の YouTuber がたくさん集まって何かするそうですよで何するんだろうねなんか内容まだ聞いてないんですけれどもまあ楽しい一日になるでしょう調子悪い絶対つかぐらいだぶつかいきつい<笑>うんということで今日は皆さん楽しんでいきましょう、えー、時刻12時45分でございます あ、映すんですね。ベ、はい、<笑>ーカーさんと合流しました。お疲れ様でーす。はい、スペさん、今日何やるんでしょうね。自分たちあんまりざっくりね、うん。細かくは決まってないみたいです。遅れてないんだよ ね, <笑>ね。多分本当にトークショーとかじゃなくて、和気あいあいじ型ななんかお話ししましょう。っていう感じなのかなと思っております、うん。すごい楽しみです。はーい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 えー、さあ<笑>なん、ここでどう繋なごうかいいあ、あんななっちゃう、<笑>はいなんか、なんか、このペアって、あんまりお話するのに、本当にそうです、ね、ですよね、あんまり会う機会もないですよね。えー、いやで、このあとたくさんクリエイターさん、集まってくる の, の、まだ現時点で、自分、ベーカさんと赤羽さんしか見てないんですよね。 加予定で結城さんと横山さん、うん、そうであと IB アイビーさんアイビーさん確かあ1時になったら来るでしょうでしょうね<笑><笑>じゃあ行ってみましょうか行ってみましょうか、えー、はい交流会スタートらしいですなんかね自由にいろいろっていうことで なんか思い思いの時間になってるんですけれども、特にやることが思いついてません、<笑>とりあえず自分もせっかくなんで、いろんなクリエイターさんに声かけていこうかな、コミュショだけど。と、うん、<笑>いうことで、<笑><笑>あー、もう最近、席がひどいの、助けて<笑>ということで、まずここら辺、あっ、<笑><笑>でかって何 いしぶりでございますお な, <笑> な,、うん、なんかね、うんかねうん、このお箸 シ,、うんねうん、シ, シリーズで、ね、最近なんか作る人がいるんですよ、米川ーーさん。<笑> 本番箸入り始めたってことっっじゃない、いああ、あったですすえ確かか<笑>あっちかち<笑><え><笑><笑><笑><笑><笑>ぶりだ半年えいやいや、ヶヶ月月<笑> 狼ぶりですはいあのあの人狼人狼の時にあの大体いつも自分に票を入れてくるたくさんでございます<笑>だって怪しいんだ<笑>で最後の一番最初かな俺がね強人で絶対人狼じゃないなと思って知らなしたら人狼だったあれはねうわーごめんと思って大好き<笑> お久しぶりでございま す, いますあら、ああイアイビーさてさてあのさ 主に、あのー、ういろいろクリエイターのことお話したり何度もしてきたわけではあるんですけれどもただただ挨拶待機がいいつまんないなって思ってちょっといくつか動画撮っていこうかなってそんなことを考えてます<笑>他何やろうかな、うん、公開収録楽しくないありがとうてるていうことで、うんうん、ちょっとやっていきたいなと思います 誰に声かけるかなぁ大なんとかかい内容のない動画イン、うん、外外そうそうそうなんやこれ<笑>相変わらずらしの始まり方 う, ん<笑>うん、どうであとあれだよあの大事なのは頭の回転と口の周り、うん、そうですね頭と口もありますし、ね、回してみましょ う, うはい頑張ってねー に<笑>うんしもうそろそろさ、電気系やめようぜ、もう。<笑> 俺あれだから、水タイプだからうん<笑>はいということでオフ会終了しましたお疲れ様でしたうんあのね楽しかったすごい楽しかったねうんなんかはてなマークついてるような喋り方しちゃったけれども、うん、あの、二日酔いでねそんなに言葉が出てこないんだ許してうん、なんだろう 普段ね、なかなか本当にこう会ったりってリスナーの皆さんと会ったりできないから今日こういう機会あってすごい良かったなと思います東京からね来てくれた人とかもいたからねあとまあ本当にみんなのいい思い出になってればいいなって思いますうん皆さん今日楽しかったですかーって別にここで 呼, び呼びかえたって誰もいないけどまあそんな感じで今日のこの動画も締めたいなと思います皆様ご視聴ありがとうございました またどっかで会いましょう明日でしたそれではおやすみ人類バイバイ<笑>